改めまして、花沢かなです。では、今年もサクッとお呼びしましょう。人かな、15年連続15回目のゲスト登場になります。このお二人、あれちょっと待って。カーナーじゃないんですよ。あの、カナー<笑>今回はカナーじゃないよ難しいね、カナーね。今回は花澤かな、はあ、花沢カナーい。 おしゃれになりた い, りた い, いすみません。発売されたばかりのファッションフォトブックを。おめでとうありがとうございます。うそう、あの、カナーって言ってたのは、私が初めて出した写真集ですかね。12、うん、もとか19、ねねね、だからもう、あの、そうです。クリスマスパーティー、初期の頃ですね。わそう。あれ か, ですからね、こんなにおしゃれになっちゃって。<笑>いや、まあ、いや、いや、いや、いおしゃれや、ね、いや、いや、いや、いや、いいや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いい たお、えーね、しょにしれなななりいいでんんと う, ありがとう15年だよ、すごくない<笑> 13の子がいる ん, ん<笑><笑>だよ、あれから。 いや、だから、その、前回何を話したかっていうのは、まず、覚えてないんだよね、うん。覚えてない。なんかもう、ここ、2、3年、だいぶ健康の話を。そう だ, そうだ健康の話 し, して。だから、肉食べると重いとか、そうそう、食べる。そう魚がいいよね。そうそうそうそう。ないいそに覚えてる<笑><当に><笑><笑>い覚えてない。人の話、あの時も聞いてなかったでしょ。でもね、とっても楽しかった、<笑>自分。 毎年楽しい十五、うん、そうね。普通のん。うん。毎年楽しいです。うんうん、よかったわ。で、うん、これで、ね、ちょっと一年締めくくってもらえればなと思ってね。それで一年計算してるから。そうんうん、<笑>なね。あ、一年今年も一年ね。今年も終わるなってね。終わるなって思ってるから。うん。本当にうん、嬉しいです。うん、よ、うん。ちょっとじゃあケーキよく乾杯しますか。見せるか。ちょっと。あ、はいはい、残っちゃうとあれなん で, いで、ね、一旦ね。ちょっと待ってくれ。 みんな何 飲,、はい、飲みます<笑>私。うん。お茶もらむ。お茶。あとのさん。矢作さんさ、骨董もすれめっちゃ震えてたんいけど。<笑>寒いの<笑>っ何何何何何何どういうことな<笑>もう震えてるの<笑>なんでさ、最近さ、これ例えばこういう本とかさ、こう、ちょっと重量のあるものをしばらく持ってると、その後手震える。<笑> がさ、もう筋力なさすぎてさうい、うんがね、やるられたたやっ<笑> や, ら<れ>た<笑>やられてんのよね。うん<笑> いいけないね<笑>ヤギさんおお茶飲んでんって あ, お、ね、お茶あのちょっとパンピンピンポーでコーラにしてみた、うんうん、て い, い で,、ね、でもちょっと気を使ってゼロにしてみましたツードと<笑>ゼロとあったけどゼロを選ん で,、うんうん、でも私もちょっとあのシュワシュワで乾杯しますのでは い, はい、はいはい、じゃあ、はい、メリークリスマスかそう だ, そう だ, そうだ、うん、忘れてた全然クリスマスの話してないや<笑>本当だんとだ結構ね気使ってねクリ ス, マスクリスマスにしてくれたのに皆さ、うんメリークリスマス メリークリー・マーゼ・ケロ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>